木梨の、ね、盆栽いろいろありますけどその中でもねかなり美しい盆栽園というか、はい、田舎の盆栽園とは思えないちょっと綺麗な盆栽園さんが<笑>いやめちゃくちゃおしゃれな、まあれはい、れ盆栽中西珍松園って書いてるんですけど、はい、まあローマ字ですけどね漢字だったら珍しい松の園なんですけど珍松園って名前もね珍しいカ、うん、ッと見たらこ盆栽園の看板かなんじゃない<笑>おしゃれガレージーでこうと思ったら こっち 見, 見ますとねあ、入り口もかなりおしゃれだね。ちょっと中入ってみましょう、ね。はい。庭木が腕の代数。めちゃくちゃおしゃれですよ。これすごいんですよこれ。石の石だったらなっかつうとかなて言うんですかね。額がないからわかんない。<笑>日本庭園みたいにちゃんとね、盆栽飾りながらの庭園があっての、ね、ちゃんと水も出てそう<笑>な あ、本当だ。逐一おしゃれだね。<笑>ね僕もよくしてくれてる先輩の防災園さんなんですけど。はい。はい、今、役員室の中西<笑>さん。<笑>こんにちは。<笑>こんにちは。はじめまして。お邪魔します。ちょっと、園の紹介動画を撮らせていただければと思います。わかりました。はい、よろしくお願いします。う<笑>どうぞご自由に。<笑>ど<うぞ><笑> 売り、はい、はねまあ木梨、まあ、高松地区は、まあ、松の生産地なんで特に黒松と豊松とか、うん、松類が多いですよねうち、ん、は黒松の中の寿っていう品種もたくさん育ててるんですけどこの辺りはもう寿になりますよねもう黒松の仲間なんで手入れは一緒なんですけどね葉っぱが短くてちょっと色の濃い深緑のしまった。 これ全部伸びた状態なんですか。今見切りしてようや二番目が伸びてきて、もうもうちょっとで止まるんちゃうですかね。もうちょっとはい。説明ね、寿ってそれやってましたけど、はい、よく見てください。一本一本、ね。結構すごいですよ。は、うん、結構古い。すごいこれね。ね、祭りは時代が乗ってくるのかね、年数がかかりますから。はい。やっぱ本当黒松。ほぼほ ぼ, ほぼ黒松。そうですね。ええ。まあ、祭が多いんじゃないですかね。 なるほど木梨はねまあ目切りの時期は大変ですけど大変ですよね、はい、こんだけあるともう季節との戦いですよねまあ皆さんそうだと思いますけどね盆栽園の方季節に追われながらその中で季節が楽しめたらいいんですけどその時間がなかなかないですよねそうですよね<笑>木もさることながらやっぱおしゃれさに驚いてるんですけど、はい、僕ですかそうですそうですありがとうございますもちろん 真っ黒な真っ黒ですけどあの木梨市の盆栽の方は結構キじ爺ちゃんとか代々雇る方が多いんで、はい、うちでも五5代目になるんですよね5代目はい何年ですか100230年になるんちゃういですかねでリフォームを一軒一軒ってされたってことですかこっちは前々から使用してたのをちょっとリフォームして、まあ、お客さんがゆっくり楽しめたり、まあ、体験ができたり体験前やってるんですか、はい で作りましたよね、えー、用盆栽教室じゃなくて盆栽体験そうです、ね、結構よかったら何かちょっコロナ前はね結構外国の方も多かったんで<笑>なかなか持って帰るの大変でしょうそうですよねこう鑑賞していただいて体験もできたらなるほどっていう感じです、ね、歴史も古くて、はい、でこのおしゃれさですよ<笑> 最高じゃないすごい閉じまりがいいでしょ。閉じまりがいい。あの中から開けないと今入ります。さすがセキュリティが。セキュリティがすごい。いろいろね昔からお付き合いさせてもらってますけど、彼これ24年、はい、先輩にお世話になってますけど本当にね素晴らしい。素晴らしい。うんおしゃれな。おしゃれで、ね。あっちょいい。どうぞこれ。どうですかお。おすごい<笑>美術館みたいに。 これあの香川県の、まあ、特産品で、ものづくりが結構漆、はい、とか味石ってお墓の石味石、まあ、って有名ですけど、はい、それと盆栽がこの香川県の三大特産物みたいな感じでそれをちょっと集めてみんなでチーム作っとんですけどねチームあの匠雲 そ, の、うん、そのチームで ここで体験をしてもらう施設になればなと思っでリフォームしたんですけどねこの方その 方, その方作家の方の作品を飾って、うんまあ、鑑賞しながら体験をしていくそ、はいえー、ここで陶芸もできますし漆の体験もできますし防災の体験もできるここはおしゃれだし外ここから見れる景色もあ見ながらちょっとはあ、い あここね、お気に入りポイント1つあるんですあ教えてくださいその時間結構1時間半か2時間ぐらいあるんですけど、うん、その間にね水のもとに鳥が飛んでくるんですは、うん、いはいはいはいはいはいはいはいはいは 青い鳥今、磯ひよどりが、ね、結構、内陸も入ってきたんで、青い綺麗な磯ひよどりが飛んできたり、まあね、日頃の行いが悪い方はカラスが飛んできたりするんですけど、あまあ、その<笑>青い鳥が来たら、すごい幸せを運んできましたよって言ったら、お客さんがすごくなるほど喜んです、自然に鳥ともこう共生するというかね、自然を感じてほしいです。なるほどはい これは一般の人も、参加できるんですか。あ、もちろん、はい、あ本当ですかもう国内の方でも、地元の方でも、予約。予約していただいて。電 話, ですか電話とメールがありますね。ね電話とメール。はい。です。概要欄に。そうです。概要欄。載せておきます、はいはいぜひ。はい。これはいいですよ。僕のトークも。そうですね。はい、ついてます。だから、なんか、こっちの方、旅行にし、た時の、アクティビティみたいな、感じでね。そうですね。そうですね。楽しめますよね。はい。いや、すごい。なんか、こう、教養の旅っていうのもね、すごくす、ね。いいと思いますで。 ぜひ楽しんでいただければ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと他にもまだ盆栽全然見てないのでそうそう<笑>じゃあ盆栽次見ましょう、はい、これなんかもすごくないですかこ れ, これ県外の黒松こ れ, いやれこそことぶきなんてこれもともとことぶきじゃないですからね 全部黒松をこれに。ついで。そうですね。枝を全部。黒松の枝をことき、そうとっそれを長い年月でここまで。落ち着いた状態で。ああ、最初はやっぱ暴れちゃうっていう。ね、数が五十数まではかなり。時間かかる。十年二十年。十年二十年。こ、ねはい ん, ね、んなかかるぞ、ね。区切りの時はね、口数減りますけどね。そうそう。家族中で。 家 族, 家族中でなるほど、はい、ご家族で目切りをそうですね職人さんもおりますけどあ、まあ、家族全員で目切りしながらなるほどもうほぼほぼおじいちゃんとかねそういう時代から預かっとるというか引き継いとる木がほとんどですからねそうですよね、はい、これすごいですねうろんになってるそうですね面白いですよね面白いですよね作為で作ろうと思ってもなかなかできにくいですよね、うん、この枝もがね ね、不思議なはいはい、あ模様着とかはスタンダードでよいいですけど、うん、こういった多分素材の時には欠点かなと思うような木の方が、うん、なんか持ち込むと味 が, 味 が, あ, 味があってねすごい面白くなるんちゃうですかね不思議ですよね樹形としてそうですよね文人だけどなんか左右にあるから模様着のようなバランスなのかな、うん、とかでも色もあって このロスでまあ、枝ににもこう川がががててくくるると時代が、ねうん、付いいかららきがそうす、ね、くるです、ね、どのぐらい前にこれ全部終わったでですす か, 工事というか結構新しいいよね、まあ、棚はもうだいぶなりますよ棚は結構もう20年ぐらい15年かこのぐらいになるんですよ、ね、これはあれちゃうんですかね まあ虫も湧きにくいし、やっぱりまあ木の方がね、蜂には優しいかもしれないですけど、やっぱりこう鎖も出てきますしね、うんまあ。でもまあ問題なくってことですよね。そうですよね。熱はそんな上がらないってことなんですか、ね。熱はそうですね、この中空洞なんですよ。ああなるほど。後、は、ろ、い、まあ多少空気が抜けながら。勉強になる。勉強になる。盆栽やらないと思います。<笑>ね、自分で家建てた時に盆栽棚作る時。 おしゃれにした い, っていうそうもがや、ねまあねね、なるんですよ、ねうん、木ももいいいいけどここの下がかっだなおしゃれ赤松もねそうやなそう言われたらこうそうやのう。 針金かけたらなんか赤松硬さが硬さが出てしまうよな。うん、え俺と龍二ジんは喋ってんや。大丈夫。オー方。自由で。あなるほど。先輩の北谷さんです。<笑>先輩の北谷さん。<笑>とんでもないです。大先輩の中西さんです。<笑>見た目が先輩の北谷さんです。商<笑>品年齢だけ先輩です。で<笑>いやもう。こ<笑>ういうのどう思うんだろう海外の人々。<笑>いやこのやっぱり今のこの夕日とね。ちょうどねいい感じですね。 キキキリリ、ね、リンンンにに見見ええるるでょますここだけなんかすごいやっぱ枝がいいてるからあっち松とがっいえばねやっぱ寒い時期がる一番うん。うん 心拍もすごいのあるあります、ね。心ね。心拍少ないけど何本かありますよね、うん。これすごいですよね。この間台風でね、ちょっと要注してるんですけど。ああなるほど。台風困るっすよね。こっちは強いっすか台風？強いですよ。やっぱり。この間のはだいぶビビらされた な, な, ん,、ね、なんか過去最強って言ってたんです。ごかったですか？うん、ただまあ県外の方の情報を聞いてたらそこよりかはマシかなという。うこういったね遊び心のある気も面白いですけどね。 ね、の<笑>この右のののとか文人っぽい感じあこの子は赤ですけどあこあのっちゃ年も結構 あ, のあっちいません 案内人が変わりました。あ, あ病、病的な、病的なやつ、ね。なやなとこよくやんの。あ、聞<笑>ぐらいでな。こ、ね、<笑>っちも。じゃ、あの、商品とかってあんまないんですか。商品はうちは少ないですね。もう、沖縄市全体的に少ないかな。 体験の時はそれ4人じゃ用意する。そうです。あなるほど。案、は、外、い、ここと同じぐらい本宅の方にあります。量的にはね。これもすごいですよ。そう。ですすごいじゃないですかこの辺。そ う, そうですね。これを今スルーしようとしてましたからね中に。<笑>すごいんですよ。<笑><笑>あらららら ら, らあすごい。 うこれほかか、ね、んと、ね、にずっとやんなきゃ終わんないですね。ね ちなみにこっちは売り物なんですか売り物やけど、まあ、待機しとるみたいな状態ですけどね。なるほど。基本的には、じゃあ向こうのやつは買えるんってことかなそうですね。おすげはい。これでも、盆栽球見て、はい、遊びに行こうと思って行っても、買える値段じゃなさそうです。い や, いや、ありますよ、それ。ピン、ピンから、ピンからピン、キリキリくらい。<笑>あの、初心者の人が買えるようなものとか、ちょっと見してもらったりとか、全部、全部このクラスのイメージが。いやいやいやいや。 まあ小林のクロマツとかね、ちょっとお値段とか良かったらどれぐらいとかってこれでも結構高いんじゃないですか。こ れ, これででも七万ぐらい、まあ、ですか。七万で。初心者もまあ、初心者の方にはね。<笑>そう で, すねでも年数と手間暇から考えるとね。カッコイイかな。必ず顔を買うみたいな。<笑>まあ、えー、こういったサイズもありますしね。ああ。 こんなの1個ね家にあっていじってたらいいですね<笑>いいですねいいボリューム感やと思いますボリューム感畑にね埋めてもう畑に這いつくばってね手入れしてものになってきたらやっと鉢に上がってそこからまた針金かけたり豆、ねまあ、切りを繰り返してやっと皆さんにお渡しできるぐらいの形になっていくっていうなるほどご用は何かあるんですかそのこれは まあ世の中でいう銀、銀ん、ぎんやつか、ぎんやつふさごよ、宮島ともよかな。宮島御用松ゆったりね、たまになんか大阪松っていう人も。まあでも銀ん、ぎんやつ、ぎふさごよっていうのが、まあ名前ですかね。これは次で増やしてますね、というか発症がえんですよね。あんまり狂いがないし、やっぱり御用どうしてもね、管理が水が多かったり、肥料とかでね、歯が動きやすいんで。 これはほぼほぼやっぱり育てやすいっていうのが一番の特徴だと思いますですからまあ始めたか初心者の方でも愛好家で長い方でもま長く持ちやすいですよね、うん、やっぱりねどうしても盆栽やりだしたらやっぱ自分で管理して自分の時間とともに楽しんでもらいたいですからやっぱこう管理しやすい樹種がいいと思いますよね。年の夏はいいっぱいらししまた。あ<笑> 特に用はね用、僕らも水かけが多いからねどうしても御用は難しいですけど、はい、このこのギ銀圧はねもう強いし、はい、歯が狂いにくいしね、えー、管理はしやすいと思います非常に。というわけで。 はいえー、絵のほう見させていただきましたでこれを動画見て多分来たいっていう方結構多いと思うんですけどもなんかそういう方たちになんかメッセージとかあればそうですねぜひ産地というか、うん、この地で種をまいてクロマツ育ててますんでまた畑を見てもらったりこの棚場を見てもらったり両方鑑賞してくれたら楽しみが2倍になると思うんですそうそう、うん、なるほどそういった楽しみ方も踏まえて来ていただいたらなと思いますよね、はい 畑もあるん多分木梨中のみんな畑もう10倍ぐらい木が終わってますから<笑>、はい、観光とかで体験したい人は、まあ、お電話かメールでお問い合わせくださいそうですねあのあ問い合わせしていただいて予約していただいたらいろんな文化が体現できるとう、うん、ぜひ連絡いただければ分かりました、はい、じゃあ今日は、えーまあ、結構日本でもトップクラスにおしゃれな盆栽園に 僕がですか。そうで す, そうです<笑><笑>、はい。はい、おしゃれなところに来れて、とても楽しかったです。いえいえはいあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい<音楽>